ニューヨークで骨盤調整、小屋をトレーナーをしているユッキーです。今日は夏までにあと3ヶ月という時に夏自信を持って水着を着れるような、しっかりと綺麗な首で、そして縦線うっすら入るようなぺたんこなお腹が作れるお家で簡単にできるストレッチとエクササイズご紹介していきます。はい、まずは原理をお話しするとこの。 骨盤と肋骨のこの間、ね、この間が若かりし頃、もしくは出産前、ここの距離が長かったんですね。長かったからくびれがあった。だけど、歳を重ねたりとか、出産がね、あったりとかして、腹筋が弱くなってくると、この体幹のインナーマッスルが弱くなってくるので、この距離がヒューって短くなっちゃうんです。そうすると、ウエスト、ね、なくなっちゃいますよね。これが、 くびれがなくなった原因なんです。なので今日はこの体側で、ね、骨盤と肋骨のこの間をしっかりと伸ばして、で、肋骨を締めてインナーマッスルを作るというストレッチとエクササイズを一緒にやっていきましょう。はい。そうしたら壁に行きます。で、壁にかかと、お尻、肩甲骨、後頭部。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 つくよううに立っていきましょう手をね、こうやって重ねて、上に持ち上げて、二の腕のすぐ横に耳が来るようにしていきますお膝、一回パカッと外にね、パカッと開いた状態で、ぐーっと締めてで、かかとついたまま、かかとを床から持ち上げていきましょう。肩の力抜いて、おへそ、背中に引き込みます。で骨盤底筋をね引き上げる 感覚わかる方は骨盤底筋しっかりと引き上げていきましょう。はい、そうしたら、息を大きく鼻から吸って、で、鼻から吐きながらゆっくりと右に倒れます。はい、鼻から吸って真ん中。はい、手、左。10回いきますね。 鼻から、ね、吐くのが苦手な人は口から吐いてもいいですよ。でも吸うのは鼻から。吐いて、左。おへそ引き込んで、吸って、5を右。鼻から吸って、6、左。後頭部、壁から離れないように、吸って、吐いて、右。はい、吸って、 吐いて、左、はい。吸って、吐いて、右、はい。吸って、吐いて、左です、はい。そしたら真ん中に来て、もうちょっとかかと上に持ち上げられれば持ち上げておへそ背中に引き込みます。足グーッとで内もも寄せてキープしましょう。10、9、8、7、6、5、4、 3, 2, 1, 0そうしたら、この脇の下の位置ね、この脇の下の位置、下ろさないように、下に下げないようにしながら、ゆっくりとかかとを下ろします。で、この脇の下の位置、下ろさないようにしながら、両手を下ろしていきましょう。この脇の下の位置、下ろさないんですよ。で、脇の下の位置、下ろさないまま、肩だけリラックスしていきましょう。そうすると、このお腹にしっかりの ちょっと力が、ね、入っはい、それではこの骨盤と肋骨の距離がね、こうウエストが伸びたところで、今度は肋骨をしっかりと締めていきましょう。こうやって長めのタオル、キッチンタオルとかでもいいと思います。それをアンダーバストのところに巻いていただいて、右手で左のタオル、左手で右のタオル交差して持っていただいたら、吸って鼻から、 この肋骨をぐーっと締めていきます。鼻から吐くのが苦手だったら吐くのは口からでも構いません。で、そうしたら今ぐーっと締めましたね。腕の手の力も使って軽くぎゅーっと締めていきます。そしたらお腹膨らまないように吸って、吐いてさらに締めていきましょう。おへそ背中に引き込んで、10回いきますね。3吸って。 吐いておへそ背中に引き込んでウエストギューッと締めていきます吸って吐いて鼻から吸って吐いて鼻から吸って 鼻から吸って吐いておへそ背中に引き込んでしっかりと吐き切りますね鼻から吸って吐いて吸って吐いてラストいきましょう吸って吐いて 鼻からしっかりと吐きながら、吐きづらかったら口からでも結構です。しっかりと息吐き切って、肋骨締めて、そこでキープしてみましょう。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、ゼロ。はい。力を抜きましょう。はい。こうやってぐって締めるときに、締めるときに、ほんとこのアンダーバストのところに巻いていただいて、であんまりね、ぎゅーってきつくやらないように、 で、呼吸を吐きながら、適度にね、ふ ー, ふーって吐いて、この肋骨を締める、締める、締めるってしていくと、ここのウエスト、くびれを作る、ここのね、インナーマッスルがぎゅーっと使えるようになってきます。はい。無理ない範囲で、おうちで10回ずつ、ね、ここを伸ばして、で、肋骨を締めるっていう癖を、夏までの3ヶ月、 ぜひ、一日思い出した時に何回やってもいいですし、一日10回をめどにやっていただいても結構です。こちらのチャンネルでは、40歳以上の忙しいママたちが、おうちで簡単にできる、ストレッチ、エクササイズ、マッサージなど、ご紹介しています。あと、骨盤底筋、とっても大事なインナーマッスル、骨盤底筋呼吸というエクササイズもご紹介していきます。 もし、え、お役に立ったら、いいねボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。ニューヨークでは、骨盤調整コアヨガクラスというのを、毎週金曜日に開催しています。もし、ご興味がある方は、概要欄から、ぜひコンタクトしてみてください。それでは、また